どうぞお願いいたします5月5日高森町に新たな女性活躍子ども子育て支援の拠点が誕生しましたその名もあったかテラスさまざまな機能を集約し産前産後の切れ目ない支援に向けて 女性が安心して妊娠、出産、子育て、就業、起業するための応援事業が一体的に展開されます今回はあったかテラスの魅力とここで展開される事業の概要について詳しくご紹介します こんにちは。長生見て歩き今回は5月5日に新しくオープンした高森町女性活躍子ども子育て拠点施設あったかテラスをご紹介します私はこの4月から高森町教育委員会事務局学校教育係でお世話になっています安藤大輝ですまだ慣れないことも多いですがよろしくお願いいたします 私はこの4月から高森町役場健康福祉課健康係でお世話になっています保健師の塚田恵里と申します元気に一生懸命頑張りたいと思いますよろしくお願いしますそれでは早速施設の紹介をしていきたいと思います まずはじめに施設の概要や建設の経緯について高森町教育委員会事務局事務局長の佐々木さんお願いします、はい、青森町ではご存知の通り子育て支援を重点施策として事業を行ってきました女性が安心して妊娠出産子育てができまた出産後も安心して仕事ができる町を目指し この度、あったかテラスが完成しましまた。今まで福祉センター1階にあった子育て支援センターの機能をより充実させ女性が活躍できる場所として国の地方創生交付金を受けて建設したものですあったかテラス周辺には丸山公園や民間の高齢者住宅レディスクリニックなどさまざまな施設があります地域の皆様や民間施設も連携し 利用者の皆様に愛される施設になるよう取り組んでまいります。ありがとうございました。続いて、あったかテラスの子育てスペースについてご紹介します。紹介してくれるのは、子育て支援センターコーディネーター、宮島美代子さんです。 皆さんこんにちは。あったかテラスの宮島です。私は12年間福祉センターにありました子育て支援センターアイアイで皆さんと共に過ごしてきましたが、そちらの皆さんの思いを繋いでこの親子の城、子育て中の皆さんの夢とエネルギーがたくさん詰まったあったかテラスに引っ越してまいりました。ここでどんなことが行われるのかなということで。 今日は皆さんにご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。ではまず、子育てスペースについて簡単にご紹介いただけますでしょうか。はい、えまず、入り口ですが、入り口はお子さんが簡単に出て行ってしまわないために高いところにボタンがついています。そちらをタッチしていただいて、自動ドアをオープンしてお入りください。 入っていただきましたらお靴を脱いでいただいて下駄箱に靴を脱いでください受付のところでお名前をご記入いただいてプレイルームの中にお入りくださいプレイルームの中では荷物をロッカーに収納していただいて遊んでいただきたいと思いますそれではプレイルームについてご説明いたします広いプレイルームが大きく分けて3つのゾーンに分かれてます え右側に広がっておりますのはアクティブゾーンエネルギー思いっきり左側は静かに遊ぶゾーンごっこ遊びのできるゾーンそしてベビーゾーンということで授乳室やお休みルームと一緒にご利用いただけますありがとうございます。 それでは各ゾーンについてもう少し詳しく説明していただけますでしょうかはいわかりましたしし ま, まずアクティブゾーンについて説明いたします一番奥にありますのはサイバーホイールといいまして回転遊具です日常生活の中ではなかなか体験しにくい回転運動ですね全身の筋肉とか脳の力そんなものが鍛えられますとても楽しい遊具で 大人気なんです小さいお子さんでもそして大きいお子さんでも思いっきり遊べますそして手前にありますのがエアートラックファクトリーといいまして大きなトランボリンですこの上でぴょんぴょん跳ねたり端から端まで走ったり赤ちゃんはハイハイがしたりそんなこともできるんです奥にありますのはボールプールですこのボールプールはすべて水をイメージしたプールで海 プール、そして温泉ボールも全部ブルーですこの中でお水が跳ねるように思いっきりボールに慣れて感覚統合遊びができますそれでは左側の静かに遊ぶゾーンについてお話しいたします奥にありますのはロールプレイゾーンということでプレイハウスそしてキッチンのシンクキッチンコンロ冷蔵庫 みんな本物に近いものを毎日の生活の中で行っているおままごと遊びができますそして手前にありますのはパズルとか車とか木製遊具で木の感触を味わいながら小さなお子さんでもとっても安心して遊ぶことができます。木の感触がいいですねそして 授乳室とお休みルームの手前にあるのが収納付きマット真ん中におもちゃが入っていてそこに向かってハイハイをして自分で取りに行くということですがあの箱の中に入ってお風呂に入ったみたいに遊んでいるお友達もいますそれから壁にはお子さんの興味とかそれから想像力を豊かにする遊具がついてます ギアを並べてどんどんつなげてぐるぐる回してみたりそれからマグネットでいろんなものを作ったり並べたりカチャカチャと形を作ったりできるんですありがとうございますではプレイルーム以外のお部屋についてもご紹介いただけますでしょうかはいそれではいろいろなお部屋についてこれからご紹介させていただきます。まず もぐもぐコーナーということでこちらではお家から持ってこられたお弁当や離乳食それからおやつなどを好きな時間にとっていただけるコーナーですこちらにはテーブルや椅子赤ちゃん用のベビーチェアも用意してありますのでお使いください電子レンジ冷蔵庫それからポットなどがありますのでこちらも必要に応じて使っていただくことができますただ プレイルームの方での食べ歩きやゴミなどはお持ち帰りいただくことになりますのでご注意いただきたいと思います楽しく皆さんここで食事をしていただいてまた遊ぶというそんなワクワクするコーナーになってます続きまして授乳室とお休みルームですここは続きになっておりまして、えー、比較的広いスペースがとってありますというのは 授乳される方が上のお子さんも一緒に授乳室に入ってその近くで遊んでいられるという安心感がありますそしてお休みルームの方は広いところではちょっと遊びにくいなっていう小さいお子さんもお休みルームに入っておもちゃが置いてありますので過ごしていただいてまたエネルギーを貯めて広いところで思いっきり遊ぶそんなスペースにもなっています。安心してておお子さささんをお休みさせてください お母さんも一緒にここでお休みできるといいですねそれから皆さんの要望の中から生まれたスペースがあるんですそれはトイレトレーニングルームですトイレトレーニングをするところが欲しいなということで小さな便器特に男のお子さんが立って用足しをするそんな準備ができるお部屋になってますお母さんも一緒に行きながら 楽しくトイレトレーニングができるお部屋になってますそれからプレイルームの窓を開けていただきますとテラスに出ることができますこのテラスでは夏場にプール遊びお水遊びなどを楽しんでいただけますさらに晴れた日には外の遊具で遊んでいただくことができますロッキングシーソーポニーとかタウンスライドといった滑り台 お家も置いてありますベンチの中でゆっくりしていただいたりとか外の遊具で楽しく遊んでいただくことができますありがとうございますではプレイルームから場所を移して今度は検診室の説明をしていただいてもよろしいでしょうかそれでは検診室のご紹介をいたします今までは福祉センターの健康相談室で行っていた乳幼児検診ですがこちらの施設で 一体的に実施できるようになりましたこれにつきましては10ヶ月検診以外のすべての乳幼児検診につきましてはあったかテラスの方で開催するようになっております生まれる前から子育て支援切れ目のない子育て支援ということでこちらで皆さんの発達一緒に大きくなっていく姿を応援していきたいと思います ここからは2階ロフト部分にあるコワーキングスペースをご紹介いただきたいと思います紹介していただくのは産業課・産業立地係高田光介さんです産業課・産業立地係の高田光介ですよろしくお願いしますそれでは早速ですがコワーキングスペースとは一体どのような場所なのでしょうかはい、えー。コワーキングとはジムや会議をするスペースを共有して それぞれぞ独立して仕事を行う共同ワークスタイルです。在宅勤務を行うフリーワーカーが感じる孤独感からの解放や家庭で働くことによる集中力の低下を避けるために現在全国でもこういった場所は多くなってきていますあったかテラスロフトのコワーキングスペースは w i f i 環境を整備しており個人でも複数人でもパソコンを使ったり作業したりと自由にご利用いただけますここは子育て支援センターと、 階は分かれておりますが、ロフトにより空間を共有することでお子さんを預けている場合などお子さんの様子を確認しながら利用できるという他のコワーキングスペースではあまり見られない使い方をすることができます子育て中の方や仕事に復職される方また新たに起業を考えられている方などがクラウドソーシングやフリマアプリなどで空いた時間を使って働いたり自分の仕事を行ったりと新たな働き方ができる場所として その場所を提供していきたいと考えていますありがとうございますそれでは具体的にここではどのようなことができるのでしょうかはい。個人や友人同士での利用はもちろん在宅ワークセミナーや就業企業相談をお受けできるよう現在準備を進めていますまた豊岡村さんと共同で進めているクラウドソーシング人材育成事業では1月にインターネット上で仕事を得て 時間を選ばず仕事をする方法をレクチャーする在宅ワークセミナーから始まりセミナー参加者のうち希望者でチームを作りディレクターの指導のもと1期生チームの活動が始まりましたチームで働いたり子どもを見たりと役割分担しながら働いていてこれから1期生に続いて2期生3期生の募集も随時行っていきますので興味のある方はぜひご参加いただきたいと思いますその他には今までの通り行っていた 女性向けの就業相談や就業企業に関する情報提供を細かく行ってまいります。また、高森町ホームページに就業情報を発信するサイト、高森ジョブサーチをオープンしました。そちらでもこういった情報を発信してまいりますので、ぜひご覧ください。ありがとうございます。それでは次に、どのような方がここを利用できるのでしょうか。はい。町内の方、町外の方問わず、どなたでもご利用いただけます。 子育て中の方のほかにも時間を選ばず働きたい方場所を変えて気分転換して働きたい方でも仕事や仕事探しにご利用いただければと思います最後になりますがこの場所はコワーキングスペースという使い方はもちろん働き方に悩まれている方や起業を考えている方などのご相談も産業科職員就労相談員等が出向いてお話しさせていただきます役場へ直接お越しいいただいても、 あったかテラスへお越しいただいても構いませんのでお気軽にご相談いただければと思いますありがとうございました調整見て歩きあったかテラスの紹介をお送りいたしました皆さんぜひあったかテラスに足をお運びください